琥珀と言います、はい。何歳ぐらいですか？ええー、約5歳で男の子ですお。どんな性格ですか。そうですね。あの、とってもフレンドリーで、えー、猫にも人にもフレンドリーです。すぐ寄ってきてはもうベタッって、ドカッって、もう密着して、まあベターっと常に。<笑>もう本当密着度が高いですね。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 今日は松山市の動物保護団体 NPO アニマル365に保護されている新しい飼い主さん募集中の猫さんたちをご紹介気気にに入った猫、猫なる猫をチェックしてねもしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所愛媛県動物愛護センター全てに連絡してください。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 週末いろんなところで行われているアニマル365の譲渡会新しい飼い主さんとの出会いを待つ猫や犬がいっぱい普段は飼い主さんの自宅やシェルターで大切に保護されています。 この猫たちは今日が譲渡会デビュー。慣れない場所で緊張しているね。飼い主さんになってくれる人が現れるといいね。 アニマル365です飼い主のいない犬や猫を新しい飼い主につなげるという活動をしております保護している子たちは保健所に収容された後引き出された子たちあるいは捨てられた子たちまたは飼い主さんの事情によって飼えなくなった子たちなどいろいろな事情でここに集まっています。 性格もいろいろです。なので、ライフスタイルに合わせて提案することができます。アニマル365のホームページなどお問い合わせください。えー、最後まで大切にしていただける方に譲渡できればと思っております。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 それでは飼い主さん募集中の猫さんご紹介まずは琥珀と言いますとってもフレンドリーで、えー、猫にも人にもフレンドリーですすぐ寄ってきてはもうベタってドカってもう身を寄り添っていたい感じですねあ密着したい そうですね、密着して、まあ、ベターっと常に本当<笑>密着度が高いですねどういういで保護されたんでもともとこちら、大洲市の被災猫ということであ、はい、あの仮設住宅に結構な頭数を入れていたということなんですけれどもそこから、まあ その仮設住宅にエアコンがない、真夏なのにエアコンがないということで、急遽何匹かを引き受けるという形になって、そのうちの1匹がコハクくんになりましたはいちょっと大きい気がしますが、体重はどれくらいあるんでしょうねそうですね、ちょっと測ったことはないんですけど、あのー、抱っこした感じですと、5キロは軽く超えてるかと思います。 でもね多分なんですがちょっと他のこうなんか妖ネコか何かの血が入ってるのかなと雑種だとは思うんですが大きいんじゃないかなともう顔が大きいですね。<笑> 1回スイッチが入っちゃうとどうしてもモーダッシュ部屋中を猛ダッシュし始めますので、えー、目の前の障害物は見えないようでいろんなものが落とされますそれでも大丈夫っていう方でしたらもう大歓迎ですじゃあ部屋中ガラス作家だとか陶芸家さんとか以外かそうですねそちら多分ちょっと疑問になりますねかわいいですねうーん とにかくスリスリもう呼べば来たりもしてくれるしうんなんか寝っ転がってると必ずなんか腕枕とか強要されますねたまらんね<笑>もう膝に乗ってきたり腕枕するのは結構当たり前にやってきますねこの子はお手入れとか何かしてやったら喜ぶことありますか うーんやっぱりブラッシング好きみたいであとちょっと顎がどうしても黒いので顎ニキビですねこちらも今毎日、まあ、ウエットティッシュとかで湿らせてこう濡らして拭いたりはするんですけどなかなか黒いのが取れないのでそちらもできればケアしてあげたいなって思います。ケージにも慣れてる あそうですねもともとアニマルのシェルターにいたんですけれどもそこでは一旦ケージの暮らしをしてもらっていましてでえ我が家でも基本ケージに入ってもらっていたりフリーにする時間も多いんですけれどもまあ一応ケージに入ってもらっています。琥珀くくんんでしたたこの後もたくさん猫を紹介するよ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 トロって言いまますす、はいえー、男の子約4歳になります、えー、うちのもうマンションの駐車場に突如現れたんですけれども、うん、っとご飯をあげていたらすぐ慣れてしまったのであこれは多分もともと飼われていた猫だろうなということで、まあ、捨てられたのか逃げ出したのかはわからないんですけれどもちょっと人慣れしすぎると あの虐待とかが怖かったんで、とりあえず保護しました。でもあのー、保護した後ゆっくりこう性格を見ていくと、意外にビビリでして、すごくビビリなんだけれどもとっても甘えたい派なんですよね。で甘えん坊で食いしん坊。まあよく食べます。はい。でまあ、この子とても臆病な一面があるんですけれども、時間さえあれば。 あのすぐ甘えん坊に変わるので人になれるのは早いかなと思ってます。ただまあ、体格が大きいこともあり他の猫と遊ぼうとすると力加減がどうやら分かっていないようで他の猫がすごくあの嫌がることが多いのでできたら一匹買いがいいかもしれないです。太郎くんでした。この後もたくさん猫を紹介します。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 シャシャくんです、はい。どんな子ですかもうとにかく、もう誰でも人大好きで、もう人と見たらもうすりすりゴロゴロの超甘えん坊です。<笑>お顔よく見してください。シャシャシャシャシャシャシャン顔見して。は<笑>あ<笑>それは近い、近い近い。<笑>はい、シャシャくんです。<笑>き生地 キジトラくんですかね。キジトラですねトラトラです。はい。はい。体重何キロぐらいですか。四キロあるかな。しゃしゃくんシャシャです。続いては蓮くん。どんな子ですか。うん、この子も人人夏っぽくって。 ええー、まあちょっと空気読まないところはありますけど<笑>でまあだいたい何か悪さするのはこの子ですで悪さって何を、はい、えー、っと脱走しようとするとか あ,、うん、あのケージの上から他の子のあのい痛っ手を手を突っ込んで悪さするとか<笑>なんかやらかすのはこの子ですね毛並みがすごいいい色ですよね体格もいいですし<笑>何キロぐらいですか、えー 6キロあるかな何歳3歳4歳ぐらいかないもう一回名前をレですレこの子は保健所から来ましたイオちゃん、はい、どんな子ですかこれもまたシャム系のような シャミーとよく似た柄ですね。うん、<笑>シャム、シャム。シャムになるのかな、うん。グレーですかね。グレーというよりはどっちか と, と焦げちゃうよね。焦げ茶のしましまの。し、う、ま、ん、もちょっと少ないかな。ちょっと、あのでも綺麗な、ね。うん、こうですね。体重はどれくらいありますか。体重は四キロから五キロぐらいですね。うん まあまあな、まあまあですね。抱っこできる。抱っこ好きで、抱っこ好きですね、甘えん坊なんで。どんなご家庭がいいでしょうね。はあ、そうですね。まあ、あんまりちっちゃい子はどうかなと思うけど、慣れたら。全然大丈夫だと思いますど。どんなお家でも行くんじゃないかと思います。他の猫ちゃんは。他の猫とも。まあ、相性はあるんですけど。はい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 を持つお子様へフローグループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも夢を広げるフローグループ松山市上高野町のタンポポペットクリニックですタンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は、私が往診します。お気軽にお電話ください。続いてはまさきくん。はい。おい、男の子。はい。すりごろっていうのは。甘えん坊で。すりすりごろごろきます。<笑><笑>ちょっと人見知りするんですか。そうですね。あのー。 私はなんかあんまり好かれてないみたいで<笑><笑>あ誰にでもってことじゃないですかうんそうですね最近やっと、はい、あの来てくれて、うん、こっちがびっくりするみたいなうはい最初はもっと触れないぐらいまあまあやばい子だったんですけど<笑>はい時間が経つ と, といいそうですねなの他のメンバーは あ、今日も来てくれた、すごいすりすりゴロゴロ来てくれたで喜んでますそうなんですかおわぁキジトラですね、えー、キジトラちゃんはいまさきまさきまさきシャミちゃんはい。女の子女の子です少しビビビリはいうんシャミちゃんあら、人見知りタープかしら、うんうん、そうですねこれ毛色は 薄いシャム系のグレーですかうんどうなんでしょうね<笑>ここの子はこういう柄が多かったんですよ、はい、シャミシャミちゃんシャミ耳はこっち向いてるそうですねシャミシャミちょちょちょちょ ちょっと残念なおかなんですけどね。<笑>悲しげな。そうですね。顔がちょっと。真ん中に寄ってますね。可<笑>愛 い, いですね。せっかくもいたのにね。<笑>シャミちゃん。しゅん、瞬殺でした。シャミちゃん。シャミ。なんだよ。顔が大きい。体重は何キロぐらいあるんですかね。<笑>シャミちゃん。 うん、まあでも筋肉じゃないんでね全肉ですか、うん、多分 5.5 ぐらいじゃないかな あ, あまり動かない動かないですねあんまりねじゃあおばあちゃんと一緒におったりとか で,、ね、できそうな感じですねうんあの人はちょっとビビるんで新しいところとかで猫も、うんうん、猫に対してもちょっと、うん、あのうんうん そ ん,、うんな感じなのでまあ、できたら一匹でゆっくり暮らしてくれるお家があればいいなと思います、うんはい、子供さんがいないようなそうですねなるほど落ち着いたお家がいいかなもともとは多分甘えたいタイプだと思うのではいはいうん、ち, ゃみちゃんちゃん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 心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってまーす。続いてはハチヨちゃん女の子。はい。はい。どんな子ですか？ハチ割れ。ハチ割れ。綺麗なハチ割れ。鼻くそなしですね。鼻く、はい、<笑><笑>この子も女の子で。いでね、はい。 うんこの子もそうですねやっぱり気まぐれですね寄ってくることもたまにあります<笑>はいでもあのなんていうかな触れないとかもう逃げて逃げてっていうようなことはないです気が向けばそれこそお腹出して、はい、撫でられてますえ何歳ぐらいでしたっけ三歳ぐらいかな綺麗、はい、にしてますねそうですね女の子なんで綺麗好きですね うちゅうちゃんここに来てどれぐらいになるんですかえー、っとうちの会に来てってことですかうちの会に来てからはうんもうかなりなります ね, すねあいや3年前ですこの子ははいちっちゃい時から来まし来てますあのまホーマンボディが見えてま す, <笑>いいです、ね、<笑>そうですねちゃんとあの長さ揃えてます 好きです近くに寄ってきて、ね、お尻をポンポンしてくれと<笑>尻尾短めなのそうなんです。あれがチャームポイントですね<笑>ハムスターの尻尾のような<笑>まあちょっと拭くようかなマイペースの感じへー、のんちゃんホーマンボディですねわがままボデ ィ, <笑>ンボディ<笑>のんちゃん、のんちゃんいて。あ、好きですねやっぱりうん。 ふ<笑>んのんおいでのんちゃんのんちゃんおいであらちょっといつもと様子が違うようですね。<笑>ふ ん, ふんのんちゃんのんおいであ、来た来たはいでカメラを見てますね。<笑>はいでのんちゃん来ないそうです。<笑> ハチワレちゃんです。<笑>そう綺麗なハチワレですね。鼻くそなしです。<笑>鼻くそありなしで、はい、<笑>続いてはシラスちゃんです。お願いします。はい、どんな子ですか？うんこの子も人は好きで、えっ、ー、とこの部屋に入ると必ずあのへそ点でお腹を出して目の前で転がります。<笑>えー 女の子ですねチャームポイントやっぱお花<笑>そうですねやっぱりあの<笑>大きな花クソでしょうか花クソ言うたらいいかまあでもお尻オリジナリティそうですねまあ特徴ですよ ね, ね一つのね体重は四キロぐらいですか、ね、キロないかなぐらいですかねあの背丈が割とちっちゃいんで抱っこはどうですかね。っこはね あんまり好きではないです触ってもらうのは好きなんですけど抱っこはいまいちですね触れる<笑>他の猫ちゃんとは他の猫とは普通ですね、うん、ああやって甘えていったりとか、はあうん、割と空気は読めるタイプだと思う 続いては、小梅ちゃんです。どんな子でしょうかど、うんな子ですかそうですね、人は嫌いではない。気が向くと寄ってくる。うん、こっちから行くと逃げます。猫<笑>らしい子です、ね、らしい。何、はい、歳ぐらい三歳ぐらいですね。うん 保健所にいたんですか。そうですね。うん、食欲とかはどうですか。うん、まあ、あの体つき見てもらったらわかると思うんですけど。<笑>十分な感想 で,、ね、ですね。はい。おめちゃんです。はい。あゆちゃんです。いやん。おくるかしいタイプ。<笑> そうですねこの子もまあうん気まぐれですかね気が向くとこうやって撫でさせてくれるんですけど油断すると手が出たり時々口が出たりします<笑>すごい噛み方なんですかあのまあ甘が甘噛みの一歩一歩進んだようなぐらい<笑>手前じゃなくてちょっと一歩進んだぐらいかな なるほんとお猫様タイプ。そうですね、女の子なので。女の子のトラはい、茶トラ、そうですね。珍しいです、ね。はい。五、えー、歳ぐらいですか。五歳ぐらいだと思います。なるほど。この子は保険料ですか。そうですね。珍しいですね。ただ、ちょっと気難しいところはあるので、はい。さっき出てきたのんちゃんとは仲悪いです。うん、一方的に、こっちが多分喧嘩売ってるんだと思うんですけど。<笑> そうですね気に入らない子にはちょっと意地悪しますねそれもちょっと女の子っぽいといえば女の子っぽいんでしょうか ね, うねパッと見て浮かんだ名前です<笑>そうですす、はい、<笑>そうですね。 5歳ぐらい2年ほど前に保護されました慣れると甘えん坊になる素質あり恥ずかしがり屋さんです気長に付き合ってくれる飼い主さん募集中です気になる猫がいたらまずはお試しで飼うことができますのでアニマル365にアクセスしてくださいああかんこっちめっち